こんにちは。今日は仕事が休みだったので買い物に行ってきました。ということで早速今日の購入品をご紹介しようと思います。まずは冷蔵品からご紹介します。今日はですねリドルというスーパーに行ってきました。まず一品目はチキンです。今回は皮付きのチキンを買いました。 1キロ入ってます小分けにして1週間かけて食べようと思いますでこちらはミックスサラダですこちらは今日初めて買ったんですけれども生ハムになりますハムが3種類ぐらい入っております こちらはお昼ご飯用に買いましたトルティーヤみたいな感じになっております中にチキンが入ってますであとはパンですこちらクロワッサン8個入りですこれが好きでよく朝ごはんに食べてますこれはパンオンショコラですこれも8個入ってます クロワッサンだけだと飽きてしまうのでこちらのパンもいつも買ってます久々にスコーンを買いました生クリームと一緒に食べるとすごく美味しいですこちらマヨネーズですえー、ライトの方を買いました恐ろしいんですけどこれ1ヶ月ぐらいでなくなってしまうんですよねなので ライトでちょうどいいかなと思いますこちらはお水になります一応水道水を浄化するフィルターがあるんですけど水出しのジャスミンティーを作るときはペットボトルに入った水を買っていますと忘れてましたアボガドです ちょっとちっちゃめのアボカドになります次にブーツというドラッグストアで買った商品をご紹介しますまずはシャンプーとリンスです。こっちがシャンプーでこっちがリンスになります各75ペンスでブーツのプライベートブランドなんですけども最安値なのでこちらを買ってます こちらは最初に買っていたシャワージェルになります体を洗うボディーソープがなくなったのでこちらを買いましたニベアのシャワークリームを買うかどうかは迷ったんですけどまあ値段的にこちらの方が安かったのでこっちをまた買いましたでこちらは ブーツのプライベートブランドなんですけどフェイシャルウォッシュです顔を洗う用の洗顔になりますこちらは髪止めになります私の髪の量が多くてすぐ髪止めが切れてしまうので買っておきましたとこちら初めて買ってみたんですけど ロレアルパリのファンデーションになりますこちらなんですけど3つ買うと2つ分の値段になるっていう割引がされていたんですけどとりあえず1つ買って今回は試してみようと思ったので今回は1つだけ買いましたでまあ色の種類が4段階あったんですけど多分一番明るい色を買ってしまうと 私の肌には合わないかなと思ったので色はゴールデンベージュという色を選んでみました。というわけで本日の買い物は以上になります。銀行口座の解説にやっと成功してその後にビザデビットカードが家に届きました。なので昨日から やっと日本円から卒業してポンドでの支払いをすることができるようになりました3ヶ月半過ぎてやっとポンドで生活できるようになって少し安心してますまた銀行口座の解説に関しては別の動画にまとめてお伝えしようと思いますでは今日はここら辺で終了します